自分たちが原因だとは思っていないんですねどうも政治いろいろの学なぶですこの短いコラムの中にこれぞ韓国人と言いたくなる言葉がそこかしこに散りばめられています中央日報の記事を引用します文在寅大統領は バイデンアメリカ大統領との首脳会談を終えた後、本当に丁調にもてなされたと話した。両国は韓米同盟の領域を軍事安全保障から経済技術に拡張した。世界最強国が韓国を歓待したのは良いことだ。半導体、電気自動車、バッテリー分野で44兆ウォンを アメリカに投資することにした企業のパワーのおかげだ。だがアメリカの国益につながらなければ皇帝のような待遇は礼遇に変わるだろう。歴史のキスが実証している。韓国がアメリカと最初に就航したのは139年前である1882年の朝米就航通商条約を締結してからだ。 朝鮮はアメリカが列強の侵略を阻止し保護するだろうと信じて連米路線を決めた。古ンはアメリカを寛大な人たちの国と表現した。条約第一条はどちらか一方の国が第三国から不公警部、すなわち不当な処置や侮辱または脅威を受けた場合には、 別の一方が仲裁に乗り出すという条項だ。しかし、アメリカは1905年に日本がいつし保護条約で大韓帝国を保護国にした際に、アメリカのフィリピン支配を日本が黙認する条件で了承した。条約は紙切れになった。桂タフト協定の結果だった。1949年には、 韓国の愛想にもかかわらず、7万人のアメリカ陸軍24軍団を全員撤退させた。北朝鮮は1年後に侵略戦争を起こした。トルーマン政権は1951年5月に決定した韓国戦争勃発後のアメリカのアジア政策と12月の休戦協議に臨む指針に基づき、日本、フィリピン、 オーーーストララリアニュージーランドとは違い韓国はアメリカの防衛同盟対象国から除外した北朝鮮と中共の侵略に命をかけて戦って韓国を守っておきながら再び捨てることにしたのだ力のない経歴の韓国に対する強大国の二律背反的決定だった何の対策もなく 離れようとするアメリカを相手に相互防衛条約を勝ち取り韓米同盟を成功させた人物がイ・スンマン初代大統領だアメリカはイ・スンマンを退かせて従順なチャンミョンを第二代大統領に就任させようとしたワシントンではイ・スンマン政権転覆に向けたエバーレディ計画をめぐり国務省 合同参謀、ホワイトハウス、国防総省 CIA の5機関合同会議まで開かれた。イ・スンマンはアイゼンハワーアメリカ大統領の名誉ある休戦に単独北進統一で対抗し、反共捕虜2万7千人を奇襲的に釈放する。アイゼンハワーはホワイトハウス非常会議を召集し、 イー・スンマンは我々の敵と言 い, い、ダレス国務長官はイー・スンマンが我々の背中に切りつけたと糾弾した。後日、毛沢東は恐ろしかったのはアメリカではなく変化の激しいイー・スンマンだったと話した。韓国は傀儡国家という汚名から抜け出した。イー・スンマンはアメリカ大統領特使ウォルター・ロバートソンに 朝鮮と締結した、朝米就好通商条約を吐きるしのように捨てたアメリカが、解放後の韓半島、朝鮮半島を真っ二つにし、今度は我々に一方的休戦を強要する状況はもう一つの裏切りと非難した。朝米就好通商条約は、アメリカのシューフェルトと真の理工省の交渉の結果だ。 朝鮮が交渉を真に委任したのは愚かな選択だった。李交渉は朝鮮は真の属国だという文言を条約第一条に盛り込もうとした。シューフェルトは強く反対した。朝鮮からアメリカに送る外交文書に朝鮮が中国の続報であることを表示することで妥協した。 国のありさまはおかしなことになった。アメリカが我々を裏切ったとするなら、中国は無視した格好だ。習近平主席がトランプ大統領に、韓国は中国の一部だったと話したのは普通のことではない。アメリカは自分が善良なリーダーであり、世の中に向け光を照らす神の都という キリスト教的世界観の国だ。だが利用価値がないときは容赦なく捨て、今後もそうするだろう。ニューヨーク・タイムズ記者のボブ・ウッドワードは、トランプが在韓米軍を引き上げろと言ったと記録した。在韓米軍撤収はアメリカで消えなかった火種だ。中国は北朝鮮の核に備える韓国の自衛的措置である。 サード配備にに対ししし無差別経済報復ををたたた国だ国だ賓訪問したムン大統領に一人飯の屈辱を与えたアメリカが要請したサード配備のために起きたことなのにアメリカは沈黙した。韓米同盟重視路線をさらに明確にする際に中国の激しい報復をアメリカが止めるだろうという信頼を与えられずにいる。 これでも同盟国なのか。信じられるのは我々自身だけだ。良い暮らしをして強くならなければならない。イ・スンマンのように国益のために死活をかけるという決起がなければならない。適当にアメリカによく見られ、中国に憎まれないことが外交の目標になることはできない。韓国は経済大国で、 世界が認めるグローバルサプライチェーンの核心の国だ。一歩も譲歩できない価値とアイデンティティ、戦略を作らなければならない。我々は一体誰でどこへ向かっているのか。虎になるには、まず全貌が頭の中に鮮明に存在しなければならない。主体性なく振り回されれば、野生が失われた猫だけの、 私辱の歴史を呼び戻す。我々がどうするかにかかっている。どんな共大国も我々を最後まで守ることはできない。とのことです。愛も変わらず無駄に自己評価が高く、勘違いのオンパレードと言っていい記事ですね。韓国は経済大国で世界が認めるグローバルサプライチェーンの核心の国だと 自信満々に述べていますが、事実は全く違います。韓国経済の根本とは、言ってみればただの組み立て屋に過ぎません。あちらこちらの国から原材料を輸入し、それを安価に組み立て輸出する。これが韓国経済を支えてきた武器なのです。かつて中国は世界の工場と呼ばれていました。人件費がべらぼうに安く、 結果的に安いものを大量に作れたことから、先進国はこぞって中国に自社工場を建て、中国製を世に送り出していました。ところが、中国が経済成長していくにつれて、当然のごとく人件費は上がり、これまでのような安価な製品が望めなくなってくると同時に、中国共産党によるいわゆるチャイナリスクも手伝い、 先進国はどんどんと中国から逃げ出すようになってきます。これら先進国の工場の行き先として、ベトナムなどの東南アジアが注目を浴びていますね。韓国はこの中国の劣化コピーに過ぎません。韓国がもし明日この地球上から消えたとしても、グローバルサプライチェーンに大きな影響はないでしょう。 せいぜいいいぜキムチが減るくらののもでではないでしょうかこのような現実から目を背け、韓国は世界が認めるグローバルサプライチェーンの核心だと言っているあたり、韓国人は常に事実と戦っているという言葉も大げさに聞こえませんね。この文章を読んで感じることはこれだけではありません。韓国人は 自分でででで考えるるととといいいうことが全くできなな民族ではないかと思われる点です。アメリカに捨てられたのも、中国に無視されるのも、それはすべて韓国人の行動の賜物であるということに全く気づいていないのです。アメリカと韓国は、米韓同盟を組んでいる同盟国です。アメリカが意味もなく同盟国を見捨てるでしょうか もしそんなことをすれば、世界中のアメリカの同盟国が雪崩を打ってアメリカを裏切りかねません。アメリカがそんな愚かなことをするはずがなく、そのアメリカにすら捨てられるというのは、韓国人がよほど腹に据えかねることをしたからだと考えるのが普通なのですが、思考が常に自分は悪くないというところから、一歩も動けない韓国人には考えられないことなのでしょう。 常に相手が悪いと考え、反省することも全くできない。反省できないから神父も全くない。これが韓国人の本質と言っていいでしょう。アメリカが韓国にこれほどまでに冷淡な態度をとった原因は、韓国人の約束破り、国際法違反にあることは明白です。その例の一つが2015日韓合意です。 2015年に結ばれたいわゆる日韓合意はアメリカも積極的に関わっており当時副大統領だったバイデン氏はその立役者の一人とも言っていい人物です当時のバイデン副大統領の仲介によって成立した日韓合意をムン・ジェイン大統領は何の正当な理由もなくほぼほぼ気分で破棄しました仲介者であった バイデン大統領の面目は丸つぶれになったわけであり。と同時に、バイデン大統領は、韓国人とは約束を平気で破る民族だ。韓国人とは話をしても無駄だと思ったことでしょう。このような屈辱を受けたバイデン大統領が、韓国人とまともに話そうと思うはずもないのですが、韓国人は自分にその原因があるとは全く考えられずに、 捨てられるなどと言っているわけです。なんと情けない民族なのでしょう。中国が韓国を無視するのはアメリカ以上に韓国人というものをよく理解しているからだと思われます。アメリカが韓国人というものを意識しだしてからまだ100年も経っていません。ようやく最近その本性に気づいたとしても致し方ないことでしょう。ところが中国は違います。 長い年月をかけて韓国人と向き合ってきた中国人は、韓国人とはどういうものかということを骨身にしみて分かっており、その結果出した答えが、人間扱いしないことだったわけです。中国からすれば、長年かけてしつけてきたのに、日本がいきなり人間扱いしだしたから、あいつらは調子に乗ったのだと日本に怒りたい気持ちでしょうね。 もし中国にこう言われたら、日本としては素直に申し訳ありませんと謝るほかありません。長年の経験があるからこそ、中国は韓国を無視するのですし、ここ最近の経験からようやくアメリカは韓国を捨てる方向に舵を切ったのですが、その原因はすべて韓国側にあるのです。そして、米中双方が韓国を無視、捨てるという決断をしている中、 あれほど痛いい目に遭い嘘をつかれ続けてきた日本だけが、韓国を人間扱いして、話せばわかると未だに思い続けているのが今の状態というわけです。岸田首相、林外相には、今一度、なぜ中国はあれほど韓国に冷たいか、なぜアメリカは急に韓国を捨てるようになったかをしっかりと勉強してほしいものです。しっかりと勉強しさえすれば、 韓国に対応する方法は無視しかなく、非韓三原則を貫くということしかないということに気づくはずです。岸田首相、林外相が日本を誤った方向に導くことがないよう念じざるを得ません。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。